こんばんは。お, お。鉄拳です。おお、いらっしゃいませ。こんばんはというか、その格好で。んんその格好でタクシー乗ってきたんですか。<笑>はい。マジですか。大丈夫ですか、それ。大丈夫です。いつもなんで。お久しぶりです。お<笑>久しぶりですけど。固まってるじゃないですか、もう。自分でやります。この。<笑> す, すごい状態だな、これ。<笑>はい。 すごいじゃんこれ。めっちゃ寒いんですよ外。いやいやそうですよね。<笑>いやいや寒いの、はい、もそうだけど。来ました。はい。お久しぶりですか。いやどうもどうもどうもいらっしゃいま せ, いませもう。お座りになってください。久しぶりです。お久しぶりでございます。<音楽>皆さんはいねあのカメラをご覧のか皆さん鉄健さんでございます。こんにちは鉄健です。 ちょっとややこしくなりますかいや、あのー、大事ですか普段からもう十分ややこしいことはないですよね。そうですよね。僕もよく間違られて、えー。あの、よく僕、あの、例えば、万代 ナ, ナムコと、い。なんか、はい、ええー、いろんなコラボレーションの案件があって、はい、他の会社の方と、なんか、そう、商品化とか、やるじゃないですか。はい、そ会議の時に、向こうは気を使って言ってるんですけど、はい、じゃ 鉄拳、鉄拳さんの方はっていう、やたらと鉄拳さん、鉄拳さんっておっしゃるんですね。鉄拳の、<笑>鉄拳の IP の、いわゆる鉄拳のタイトルのことを、はい、鉄拳で、はい、ずっとそれ言われてるとこっちのずっとそれ言われてるとこっち芸人の鉄拳の気分になってきて、はい。<笑>ああ、すいません。ご迷惑をおかしい。いやいや、そんなこと、もう<笑>そういうのはあります。はい、ああ、はい、そうなんですね。鉄拳本当に、こういうとこで迷惑をかけくい。や、迷惑でやれ全く、全く迷惑でございません、もう、はい。本当に僕もジャパンエキスポ行きまして、フランスの、2017年に、はいはい、あの、ジャパンエキスポで、 僕のグッズを発売したんですよ。<笑>来るお客さんが全部ゲームの鉄拳だと思って来ちゃって。そうなんですよ。そうか、ジャパンエキスポーはそうなんですよ。そうなんですよ。これえ、ゲームの鉄拳じゃないのそう、僕が割と、もうさ、最、ここ、まあコロナもあるんですけど、最近はブース出してないんですけど、はい、ずっと鉄拳や、鉄拳で、はい、結構ファン集めてたんですよ、ジャパンにとって。そうだったんですね。そう。だから、パリはいろんなゲームショーとかいろんなイベントの時によく僕、本当によく行ってたんですよ。 はい。で、なんで、あの、そこは浸透してるんですよ。結構割と、鉄拳の知名度は割とやっぱフランスあるのであそうだったんですね。だからお客さん多かったのかなそうなんですよ。わかんないですけど。<笑>ありがとうございました。鉄的ったらなんか、ありがといまた。だ、そういう混乱は、いい意味でも、あの、いろいろ起きてて、Google とかで日本で検索すると面白いですよね。鉄拳イラストってやると。はい。僕ら鉄拳のイラストを検索しに行ってるんだけど。は い, はい、はい。はい めっちゃ混在してるんですよ。鉄拳さんの、あ, あのあイラ、絵と、パラパラ漫画と、はい、鉄拳のキャラクターのイラストが、混ざってます、ね、混じっちり検索結果が出てきてる。本当に申し訳ございません。いやいやもう<笑>本当 に, いやいやもうにもう。いやいや、本当に。いやいや当に僕が本当に、鉄拳のゲームの鉄拳をパクったのに名前をいやいや本当に。そうなんですよね。この話って、みんな知らないから。意外と、 意外と知らないんですよね、みんな。知らないんですよ。実は、芸人の鉄拳さんの名前を鉄拳から撮ったんです、ね、そうなんですよ。そうなんですよね。本当に。何のでしたっけ、最初ね。最初、鉄拳親父で、えっとね、やりたかったですよね。ゲーム、はい、大好きだったんで、鉄拳親父のって名前で、平八をイメージ平八をイメージして、この髪型で、しかも今日写真持ってきてんですよ、はいはいはい。その頃の。あ、その頃のがあるあるんですよ。見、見ますそれは見たいな。それを見たいな。りましょう。芸人始めた頃ですね。 だだからまだ人者のそうですね。あ、そうか、吉本じゃない。吉本、今、吉本ですけど、前、劇団にいたんですよ。その時に、こんな感じで。うわぁ。鉄親オヤジっていうやつ。これが僕の一番最初の原点ですね。えー、見せ て, てもらっていいですかうわこれ全然違うじゃないですか、えー。そうなんですよ。まだちゃんとこんなにがっつりメイクしてないっていうでも、 A8 っぽいですね。むしろ。はい、本当に確かに。うん、んですよ。で、頭に鉄って入れて。はい。頭になんか文字入れるのはもう、この頃から、うんか。そうですね。おでこね。こ<笑>いやー、<笑>これだったんだ。そうなんですよ。すごい、全然違いますね。なんか。そうなんですよ。こっから、ドントンと、ちょっとロードウォリアーっぽいメイクにして、はいはいはいはい で、ドクロにしたんですよ、はい。ドクロっぽいメイクしたんですけど、はい、みんなに、あの、パンダ、パンダって言われて、あ、逆に。そう、パンダじゃねえよと思って、ここをとんがらかして、ああ、ちょっと育っていったわけですね。そうなんですよ。そして今の鉄拳が出来上がるっていう感じで。なるほど。感じで。もう、みん な, な、名前もそうだし、これは何コンセプトとか い, いまいち分かってない人が多いですもんね、これね。そうかもしんないですね。だから、ちょっと、 今日はここでもその。 劇団に入ってからなんですか鉄拳っていう名前になったら、それいもとこ自分で決めてて劇団に入ったんですか ど, どっちあの、鉄拳っていう名前でも劇団に来ました。で行ったんですか、劇団はい。もう、のっけからそれだったんです、ね、そうです。のっけからもう、鉄拳が好きだったんで、はい、鉄拳って名前でもう最初からデビューもそうだったし、あの、オーディションも鉄拳っていう名前で行って、行きましたね。 毎回聞かれませんですかなんで鉄拳なのってあ、聞かれますけど、まあ本当に鉄拳が好きだからって言って言るのか、ゲームが珍しいですね。それが、鉄拳1と2っての辺ですよねえっと、鉄拳2で す,、ね、そうですね。僕はその映像を見た時に、あの、キング言うじゃないですか、はい。あの、キングが、あの、野球場で戦っているスタジアム、スタジアム。スタジアム、ステージもうあのスーツ着て戦っているシーンを見て。うんはい なんだこれと思って、そっからもうすぐハマりましたね。ああ、そうだった。あのスタジアムはこ、こう、無限に走り回れるじゃないですか。はい。実際は、こう、半径2キロぐらいなんですよ。半径2キロぐらいのスタジアムなんです、あれ。だから直径4キロのスタジアムなんです、ね。<笑>スタジアム。<笑>よ。 広いんです、ね、じゃあです2キロ、2キロぐらい真ん中から行くと、えー、見ない壁にぶち当たるんですけど。えー、あ、そうなんですかまあ、そんなこと、ところに行く前にゲーム絶対終わるようになってるんで、えー。そうでした、知らなかったです。知、は、ら、いまえー、なかった。いうこで、マスター、早速、炒めの、えびまゆが出来上がりました。えびまゆです。これ、ね、原田のバー名物のえびまゆでございます。あの、ぜひ、あご賞味ください。ありがとうございます。ますはい、いただきます。 なかなかだって僕らと一緒に仕事した時もそういうシーンもないしたと僕最近 YouTube 始めまして全国の名物を食べる制覇っていうのを始めまして、うんうん、それで食べたりするんですけど。 全く食事できないです。<笑>何のコメント。って言えてない<笑>。食とが全然できないですね。<笑>なんか喋ろうとすると緊張しますね、やっぱ。いや、昔から変わんないですね。<笑>そこは。<笑>そこはね。本当に。緊張、緊張で。<笑>でっけんさんっ画面、テレビの画面とか通しても、リアルであっても、もう全くもってそれが伝わっちゃってるじゃないですか、全員に。 緊張ですか緊張。喋るときに、ふって本人が一瞬ちょっと緊張してるんだろうなっていう空気が。出てますか出てます。めちゃくちゃ僕喋りうまくやってるなと思ってたんですけど。<笑>いやいや、<笑>こういうのは面白いんですよ。喋<笑>ってることはひょうひょうと面白いんですけど。まあ、あの、あまり人 人をこう説得したりするのはあんまり得意じゃなさそうだなっていう。もう全然できないですね。プレゼン力ないですもん。いや、だからこういうお仕事で逆に。とてもいいですそうですね。今本当にパラパラ漫画ずっと書いてるんで、んお家で、人と会う機会がないんで、んめっちゃ幸せです<笑><笑>。不思議なんですよね。そういう人が、なぜ劇団とか、 こういう世界を目指していかれたっていうのがとても不思議なんですよね。な、ね、なんで学生時代から持ってたんですかそういうふうにやりたいなってな。なんか小学生の時とかどんな人だったんですか小学校の時は漫画好きでしたね。ああ、やっぱりそっちの属性だったんですね。はいはい、漫画家になりたかったです。漫画家の先生に。ああ、なるほど。いや、もう十分今先生だと思いますけど。<笑>全然僕全然違いますけど、うん、あのー、ずーっと絵描いてました。ああ、僕もそれは、そこら辺はちょっと似てますね。僕のそう。 いつぐらいかそう劇団なりその人前にこ の, その性格なのに<笑>、はい、人だってテレビだろうが劇場だろうが人の前に立つわけじゃないですかそうです、ね、これをんで選んだのななんか と, りかとにかく有名になってやろうっていうのはあって、はい、で中 学, 中学の時はもうずっと漫画描いてて、うん、で高校1年の時にあの漫画の賞を。うん 送って、千葉哲也賞。はいはいはい。っていうのを送って、有名ですね。はい。千葉哲也賞もらったんですよ。ええー、え、ちょっと待ってくだ僕、俺、僕、そう知らなかったです、僕。あ、ほんですか。千葉哲也賞。ウィキペディアもっと見といてください。僕<笑>の。そう、確かに。ウィキペディア確かに見てないですね、はい、僕。ウィキペディアにいろいろ載ってるんですけど、はい、僕、本当に高校1年の時に、はい、もう漫画家になれると思って、その、千葉哲也先生に賞をもらって、 えー、それで も, も、僕はもう漫画家になれるんだ、と思って。思います、ね、思いました。で、はい、で僕はそんなに外に出る人間じゃないし、はい、絵描いてのが好きだから、これでやっていこうと思って、で、次の作品、もっとすごい面白いものを描いて、これでもっと、あの、賞をもらおうと思って、送ったら、はい、全然面白くないって言われて、<笑>えー で、あ、これちょっと僕向いてないなぁと思って。速っ<笑>もうショック、僕弱いんですよ。ハンダ速早っ早いかもしれないですね打。打撃を受ける速度が速いですよ。なすす、あの、すぐ、あの、凹こだんますね。凹んでしまって、心折れましたもん。<笑>めっちゃショックで、<笑>早いよ。もう本当にショック受けるとダメなんですよ、僕。だから一言コメントで、なんか 100, 100件いいね、いいねのコメントあっても、1件ダメなコメントあったら、 もう引きずりますね。あ, あれ結構よあ、あれ読んでるんですか結構あのコメントは。読みますね、ちゃんと。そうなんですかはい。僕も何回かコメントしたことがあって。<笑>え、マジですか<笑>はい。気持ちはわかりますけど。はい、いいね。はい。い, いコメントしてくれた人には僕、いいねを必ず押し て, 押して漫画家はもう向いてないなと思って、ええ、次の夢のプロレス。はい、プロレスさになりたくて、 えー、えー。FMW に入ったんですよ。あの、すみません。もっと向いてないと思うんですけど。<笑><俺><笑>めっちゃ僕、プロレス大好きだったんですよ。うん、そ, そこは情熱で行っちゃうんですね。情熱です。もうその頃、あの、えー、新日本プロレスのトーコン3っていうのがすげえ有名で、えーえー。はいはい、そうですね、はいはい。僕もこうなれるんじゃないかと思って。なれないですよ。僕そっちの方が。実は僕、柔道やってたんですよ、はいはい。柔道やってて、地元の大会では優勝したんですよ。えー、優勝。えーえー、はい、あ。なので、 ちょっと体力には自信あったんですよ。っていうのは、うん、あの、スクワットとか、はい、あのみんな道場で1000回やるって言ったじゃないですか、はいスはい、スクワット。あれできたんですよ、僕も。<笑>そう、できるか。これは俺才能あるぞと。才能あるぞ。売り立ても100回できたんで、えー、僕はスクワット1000回できるし、えー、あの売り立ても100回とかできるから、えー、これ向いてんじゃねえかと思って。えー、判断早っ<笑><笑>行ったんですよ、えー、プロテストに。そしたら、あの、お前ちょっとまだ体が ち, ちっちゃいから、えー、とにかく、 その情熱を買うから、うんうん、あの、通いって言われたんですよ。ターザン、後藤さんに。ああ、そうなんですね。そうなんで す, っですもっと食ってきたいろと。食ってきたいろ。そのうちに、うんうん、あの、お前でかくなったら、ちゃんと、あの、レスラー、レスラーとして、うん、あの、使ってあげるかみたいうような感じで、うん。で、僕の練習だけはやっぱワン、ツーだったんですよ。ワ、う、ン、ん、ツ、は、ー、い、っていう練習ばっかりやってて、<笑>あそう。はいは い, はい、そういう、なんで僕だけこれやってんだろうなぁと思って、うんうんうん、練習生なのになぁと思って。うんうんはい で、ターターの後藤さんに、うん、ちょっと僕だけマンツばっかやってんで、うん、これおかしくないですか、うん、っ て, って、うん、元もっとプロレスらしいことがしたいと。はい、うん。そしたら、お前はレフリーだって言われて。<笑>あ、そっちだったんですね。そうなんです。レフリーとしての、あの、合格で、採用されたってことなんですね。ええ、で、まあ、あのー、心がシ ョ, ショックで。あ、またショックを受けてしまうって。早<笑>くも。はい<笑>。もう本当にその日よりも、 四逃げしました。<笑>あ、そんなにそう、言われてもうその日の夜に。その日の 夜, 夜に。判断が早いあの、床屋さん行ってきますって言って、理髪店行ってきますって言って、<笑>バッグ持ってそのまま四逃げしてきて<笑>。すごいですね、はあ。判断の速さの才能だけはもう、その頃から。才能って言うんですかね、ショックだったんですけどね、いやたぶん。才能ですよ。これは落ち込んで。鬼滅の刃の世界だと鬼に、鬼にやられないタイプですよ。です。あ、そうですね。判断が早いんで。 はい、逃げるタイプだったんで、それで、やめちゃいましたね、プロレスも。すごい。で, でも、レフリーに合格とかあるんですね、逆に言うと。そ う, そうですね、レフリーがいなかったからかですね。<笑>レフリーが少なかったでで。でも、それも、それを糸口に、こう、ジムの中で存在認められれば、こう、いずれレスラーになれるかもしれないっていう可能性さえも、もうショックで考えられなかったです、ね、考えられなかったです。もう全然、その時、 僕と同じプロテストを受けて、うん、あの、レスラーになったのが、はやぶささんなんですよ。はやぶささんと、えっと、ミスターガンノスケさん、はいはいはいはい、そしたら合格して、見事、プロレスラーにデビューして、ねはい、僕が3ヶ月後に、その、かわい練習生として、入門して、はい、その時の同期が、荒研さん、荒井健一郎さんと、えっと、五右衛門さんっていう。はいはい、じ ゃ, あ、はいじゃあはい、その、僕の後に、 僕と全く同じ状況で、FMW にプロテストを受けて、はい、全く同じことを言われたのが、ドラゴンキットさんだったんですよ、はい。そうなんですね。そうなんです。お前も、ちょっと、体が小さいから。まあ、どうそうですねです、ドラゴンキットさんはん、はいはい。あの、レフリーやれって言われて。線が細い方ですね。で, すでも、ドラゴンキットさんは除熱があったんでしょうね。うん<笑>そう言われても、続けて、単身でメキシコに渡って、練習して、ね、プロデビューして、はい ドラゴンキッドになったんですよお笑いはその後に本当に始めたんですけど、ええ、デビューして本当に1年後ぐらいにはもうテレビ出てたんでダ出し食らうほどじゃなかったんですよあっオンエアバトルですあ あれってテレビ出始めで始め。いきなり、それ、これだったんですかですそうです。芸人で鉄拳を始めて、そうだあのー、3ヶ月後には、もう、本当にライブとかで、あの、ライブで優勝できるようになってて。あよく考えたら、いろいろ優勝とかはしてるんです。ーレース強いんですね。ーレース強いんですね。よたらと、ライアチームメントあるわけですね。そう、そうなんです。 その時ですよね、えー。僕、あの、鉄拳に、ね、名前 で, で、パクって、出てしまったんで、うんうん全、全然いいんですよ。めちゃくちゃドキドキでした。<笑>まさかね、そんなんでテレビも出て、ここまでこう、知名度が上がるって、その時は思いませんもんね。そうですね。全然思ってなかったんで、うんうん、鉄拳って、ザ・テレビジョンとか、僕買って、うん、あ、鉄拳に名前出てる、やったー、うん、と思ったんですけど、うん、やべえ、ナムコさんに何か言われるかもしれないと思って。<笑> ここでは当時からちょっと話題にはなってました、ね、あ、まじですか、はいはい、あの僕聞いたんですけどあああのバンドで「鉄拳」っていうバンドがいて、はい、そのバンドはナムコさんに潰されたって聞いたんですけど<笑><笑>えっ何すかじゃなことないでしょう。 鉄拳っていう名前のバンドいましたよね。あったと思います。あのね、バンド、もう一個あったのは、結構、結構そこそこ、っていうか結構有名な日本のバンドで、鉄拳2っていう歌を作った人もいたんですよ。はい。それもちょっと揉めたんです。え、マジですか、はい、それセックスマシンガンズじゃないですかそうです。そうですよね。今はいまあ、あえて言わなかったんですけど。<笑>あ、すいません。大丈夫、大丈夫、大丈夫。あ、ですか、はい。僕が知ってる情報だと、ね 僕も、その、潰されたっていう情報を聞いてから、ドキドキしてたんで、<笑>で、あの、CD 屋さんに行って、確かめてみたら、<笑>鉄拳っていうアルバムから、その後のバンドは、TKN になってました。あーあーなるほど。いや、あのですね、これ、潰す、潰されてちゃ 変, 変ですけど、これ別に、この、はい、我々、旧ナムコがとか、昔のナムコがとか、はい、ゲーム業界がとかではなくて、これ結構業界的にですね、はい、その、 商標的なものがあるじゃないですか、はい。で、同じその商標って取れる、えっと、いわゆる業種の枠があるわけですよ。うん、この仕事、この、要は、言うたら自分のテリトリーみたいなのがあるんですよね、はい。その商標って、例えばじゃあ何でもかんでも鉄拳って商標取ったからって、我々がじゃあ車の名前に鉄拳って誰かが付けたら文句言えるのかって言ったらそうでもないとか、はい、なんて言うだろう、僕は車の業種では登録してないからとか、そういうのがあるわけですよ、商標って。だからその、 CD とかがちょっと僕らの多分商売権というか、はい、商売のそのテリトリーの中に少し入ってたんですよね、当時あ、そうなんですか。はい、へだから、なんか、僕がその後に、だから そ, その頃僕らはそういう、僕はゲームを作ってるだけでそういう特許とかそういうことは特に会社のね、偉い人たちがやってたことなんで、あれですけど、僕が一回会社から 打診というか聞かれたのが、おい春菜って呼ばれてちょっとって言われていったら、芸人の鉄拳さんいるだろうって言われて、はいはい、今いらっしゃいますね。ってってあの芸人の鉄拳さんがどうやらパチンコだかパチソールになるらしいみたいな。えもう聞いたんですよ。はい。なんかそういう企画があると。はい、それはひょっとしたら鉄拳さんがまだご存じない段階の、はい、まあそうパチシロパチンコメーカーの方が、ひょっとしたらそのあ、 企画段階で吉本持っていこうとしてたのか、それとも吉本の上と話しついてなんとかはわかんないですけど、はいはいはい、鉄拳さんのライセンス商品としてのパチスローか、はい、もしくはパチンコが、で、はい、企画があったらしいんですよ。はい、すごい昔の話ですよ、もう。はい、それは、うちの旧ナムコが、はい、えっと、その遊戯機っていうところで言うと商売のテリトリーとちょっと勝ち合うので、はい それはダメですって言ってっ、その企画を取り潰しになったっていうのは、あの、意見として聞かれましたお前、これ ど, どうするって言われて、いや、どうする、僕は判断できないんですけど、その商標の商売権としてはどうなんですかって言ったら、いやこ、ここでちょっと被ってるから、今後うちが鉄拳の、結局うちらも出したじゃないですか、鉄拳のパ。はい、出てましたね。そういうのもあるんで、はい、えっと、ちょっとここはやめてくれっていうお願いを、こう、しこう、行こうと思うんだよって言って、で、2週間ぐらいに、 あの、芸人の鉄拳さんのパチンコ企画やめてもらったから、聞いたことあるんですよあ。な、そうだったんですね。はい。いや僕の鉄拳は大丈夫だったんですかだから、僕らは芸能事務所もやってなければ、はい、その、芸人排出してるわけでもないじゃないですか。でも僕が CD を出したらどうなったんですかだから、ちょっとそこはややこしいことになるかもしれないですね。<笑>ああ、そういうことだったんですね。それはだから、どれぐらいの影響度とかとか、そういうので。はい。じゃあ、僕は知らずにこうやって、<笑>こうやってやられたんですね。そうそうそうそう。 だから、面白いことに、そう、鉄拳さんが知らないところで、我々の 会, 会議では、会社の会議で僕もそこからだんだん偉くなっていくわけですから、ね、いろんな会議で、ちょいちょい、こう、鉄拳さんって、<笑>鉄拳さんってキーワードは、あの、いろんな意味で入ってきてたんですよ。そっか。はい。あの、もう、鉄拳さんがあの、パラパラ漫画の振り子とかで、ブーンって伸びた時もそうですし、はい、もうその、もっと前から、はい、そっちゅういろんな会議で、 芸人の鉄拳さん、芸人の方の鉄拳さんが、みたいな。芸人の方の鉄拳が、とか、っていうキーワードが、割と飛び交ってました。<笑>本当に申し訳ございませんでした。いやいや、全然全 然, 全然。ネガティブなことではなかったです、ま、はいはいだってね、ライセンス関係で言うと、芸人の名前に対して鉄拳って別に、商標入ってないですか、ね、入ってないです。入ってないから、外の外なんですだから、あそうなんですか外なんです。外なんで、だから結局、 ある日、交わりましたよね。あの、鉄拳さん覚えてるかどうか分かんないですけど、一回横浜の僕らの開発ビルにも来られてるんですよ。行きました。はい。行きまし た, たねした。はい。僕はあの、受付の女の人が内戦かかってきて、はい。鉄拳さん来られましたって言われました、ね。<笑>はい。 何のことかと思って、行ったら本当に、受付にもうこの格好でいるの。<笑>神奈川新町。これでエレベーター上がってきたな<笑>、はい、と思って。あれ、ナムコだけじゃないから、あのビル。<笑>これでエレベーター上がってきたんかい<笑>と思って。なんか雑誌の主題かなんかで、<笑>そうです、そうです。突撃しましょうって言っても、許可もらっちゃいましょうって言って、突撃して、<笑>もう許可をもらいに行きました。<笑><笑>ね、この格好で、本当に来られて。それもだいぶ前ですよね。あそこに、ナムコがあった頃は。あそこでもう、一、はい、回コラボした以上、 うちがもう鉄拳さんをなんか訴えるとかいうのはもう、そう、道義としてあり得ないので。そうだった ん, す、ね、んですねあれ結構良かったんですよ。<笑>あれあの時ね、あの 時, あの時でもふ<笑>怖かったんですよ、本当は。あなんか言われるんじゃないかと思う。<笑>はい。原田さんとか怖かったですもん。本<笑>当ですかはい。初対面の時なんか怖かったですね。ちょっねあ、ほんとですか原田さん当時、ちょっとギラついてたから。ギラついてましたよ、うんあ。あ、怖いなと思って、うん。その時の当時の、あの、写真、写真というか。あるんですか よく残してます。写真じゃないんですけど、雑誌で、うん、その時、当時、僕が行った時は、鉄拳4だったんですよ。はいはいはいはい、発売前だったんで、鉄拳を、初めて、購入してもらったっていう、はい。あ、あったわ、すごい今、全く変わってないですよ、今。変わってないです。 すごいです ね, ね、はい。鉄拳もおすすめっていうぐらいだから逆に、うちが鉄拳さんの知名度を利用しちゃってるんじゃないですかいやでも僕そこまでじゃなかったんでまだ有名じゃなかったので、んのオンエアバトル出てるぐらいだったんで。この時はまだちょっとオンエアバトルぐらいですよね。そうです。全然まだ有名じゃなかったんで、ただ僕は購入してもらったってだけで、すごく嬉しかったです。いや、すごい。ほっとしました。<笑>だって著作権に引っかかって何億円とかっていう話も聞くから。<笑>う超状態いい保存。<笑> 保存じゃない も, もう、もうめちゃくちゃいい感じで、あの、保管してありました。いや、これすごい。ごいね、これ貼ったわ、確かに。<笑>すごいなぁ<笑>、まあ。何か言われたら僕これ出してますもんね。<笑>うこういう、<笑><あの><笑><笑>ツイッターとかで鉄拳の情報とか言ったら、ちょっと絡んでくるやついるんですよ、やっぱ。一緒のやつ。はいはい 僕は何このナムコ公認なんだよみたいな感じでの写真をつけても出して、ね。お前紛らわしいんだよって言われたら。紛らわしいもん言ったから俺は公認だからね。僕は公認だからねって言ったらみんな黙るっていう。うん、<笑>確かに。かこれはもう過保にして。すごいな、それ、はい。企業ロゴ入ってるもんな。うん、<笑>ナムコって入ってるミュージシャンなのミューズ。あ、ミューズ。僕結構当時も好きだったんですね。あ、そうなんですか。ミューズの、だってミュージッククリップっていうかあの、ビデオビデオ。 なって。あれ依頼来たんですよね。いや、にあの、一番最初は僕が、またこれ、あれ、家に行くいんですけど、ねね、あの、著作権無視して、音楽を使いました。ね、あ, あの、じゃ勝手に音楽に合わせてやってたんですね。<笑>あの、はい、音楽を勝手に。あ、それが先そうです。公認してもらったのは、そう出来上がった映像を見て、ミューズが、これいいと。ああ、いいじゃないかって言って、公認してくれたんです。 なので、その前は僕もちょっとドキドキだったんですよ、また。<笑><笑>ドキドキなんでそんなすぐにショック受けて逃げる人が、こう、そういうところの肝ったままあるのかはよくわからない怒られたらすぐ引き込みます怒られたらもうなし、もう全部動画消します。<笑>まあ、<笑>まあでもね、それはね、それぐらいはね、その趣味の範囲でやってたら、それは認められる。あれもだからびっくりしました。だからあれって、うん なんかミューズとだって実際お会いされてましたよね。ました。はい。ツアーかなんか呼ばれてません。呼ばれました。ねえ、今私、あ、ね、の、ロンドンにご招待してもらって、ブラッド・ピットと一緒に歩きました。知ってます、僕。ワールド・オー・ゼットの、あの、レドドプレミアの時、はい、レッドカーペットで。レッドカーペットで。一緒にいましたよね。はい。ブラッド・ピットと歩きながら。しかもブラッド・ピットと話しかけてましたよね。話しかけました。え、ね、え。僕知ってますよ、あれ。あれ、あの時デモになって書ってたっけな。 全然、Z です。ワールドが Z です。そうです、そうです。いや、あ, あのあたりとかで、やっぱ、はいもう、パラパラ漫画とそういう海外の、のね、ハリウッドでのミュージックシーンとかと、わっとコラボしたときに、ブワーってワールドワイド的な知名で上がったときに、もう、今までは日本はもうみんな知ってたんですよね、鉄拳さんは。うん、鉄拳ってご存知の通り、あの、日本って2、3% しかないんですよ、シェア。 だから残りの 97%、8% は海外なの。ああ、そらしいですね し, しかもアメリカ、ヨーロッパなんですよ。売れてるんですよ、ね。ほとんどが。はい。で、まあ、もちろん、あの、本当にワールドワイドなんで、いろんな国、うん、もう、欧米以外も全部売れてるんですけど、やっぱ欧米の人多いじゃないですか。あの辺の人たちが、ついに混乱し始めて、なんか、検索すると、<笑>なんか、日本のすげえ、なんか、すげえ、なんかあの、<笑> 格好のやつが出てくるって、ものすごい問い合わせがあって、あれは誰だって、どう説明していいのかなみたいな。申し訳ございません。いやいやいや<笑>本当に、本当にそ、そうですよね。ミュー ズ, ミューズのミュージック、ね、ビデオの絵をやってる人が鉄拳っていうのはどういう意味ってすごい僕聞かれて、ね、僕もミューズすぐ好きだったから、うわ、すごいな、この現象というか繋がり方と思って。なんか繋がってるんですね、な, なんか。 いや、すごいですよ。鉄拳はいや、鉄拳鉄拳お互い高め合ってる感もありますよね。いいですね。状態ですよ。<笑>うん。僕らから見 て, ていや、僕はもう本当に名前を借りてるっていうのがあるし、<笑>ドキドキしてたすぐ、ね。本当に毎回ドキドキしてたし、本当にありがたい。で<笑><笑><笑>あそこまでやっぱりあのパラパラ漫画とかあのいや僕は僕はもうどっちかっていうと鉄拳さんでもまあ芸人なんですけど、僕の中では割ともうちょっとアーティスト みたいなね。芸術家というか、アートの方の方のイメージの方がもう強くなってて、うん、のああいう知名度の上がり方だったり、世間からの認められ方、みんなが泣きました、感動しましたって、本当に、ぐわーってなった時のに、しまった、俺こんな格好で鉄拳って名前じゃなかった方が良かったって思いませんでした。ちょっとやっぱ、あのー、迷惑、迷惑もかけてるだろうし。迷惑はないですけど。まあでも、 ちょっと混乱されてるのも、人もいたんで、ええ、名前は、ちょっとこだ、ちょこっとだけはやっぱありましたね。名前を変えた方が良かったかなっていう。圧倒しますよね。はあ、いや、ま。鉄拳があまりにも世界に行き過ぎてしまったのでゲームを。ゲームも自分も。僕<笑>はそこまでじゃないんですけど<笑>。いや、<笑>ワールドワイドになっちゃいましたよ。よその後本当は僕、あの、うん、一回名前を変えようかなと思ってて、ええ 名前をソウルエッジにしようかなって<笑>余計、<笑>余計ややこしい。余計ややこしい。は、まね、い<笑>ああ。そういうことも考えてましたね。名前をこっちに変えようかなとか。原田さ ん,、うん。というわけで、はいはい、たこ焼きが出来上がりましたので。はい。ありがとうございます。い。じゃあ、ありがとうございます。原田の場名物、たこ焼きでございます。あ, ありがとうございます。かけとら、たこ焼き。美味しいですよ。はい。美味しいです。これはね、本当に。いただきます。ぜひ、ご賞味ください。の僕のとこ寄っても全然僕、コメント、 言いませんからいやいやいや。期待してますから大丈夫ですよ。テキさんどうですか。うん。<笑>うん、熱、まあ、<笑><笑>まだ暑いです。まだ暑い。まだ熱かった。<笑>うんうん。あ、美味しいです。中がトトがパリッと、中がトロッと、はい、そして。 もういいです。はい。<笑><笑>ありがとうございます。こんな感じですいません。ここよ、くそれで全国の美味しいものもあって食レポしようと思いましたね。<笑>はい。全く自分のことが分かってないんで。<笑>自分が何が得意か何が不得意かっていうの分かってないんで。でもそれを、それをが分かんなくていろいろやってきたからこういう、繋がったんでしょうね。そうですね。いろんなものを試してよかったです。 多分いろんなものを食べさなかったら多分自分のいいところっていうか自分の合うものが見つからなかったと思うんで。た, ただ、ただ若干やっぱちょっと思ってたんと違うっていうのは、割とマルチに結局才能があったんだな。だって一応さっきの経歴だけいくと超賞とか取っていってるから、いる多彩だったんですよ、もともと。ギリギリまでは来てるんですよね。実はもともと多彩だったんですよ。これはなかなかのギフテッドですよ。そうですかね。ええー。ありがとうございます。そんな人いませんよ、そんな全方位に。 なかなか、そうそうえーえー、だと漫画描いてもしてもらって、その、柔道でもなかなか強くて、その芸人でもテレビ出て、で、アートの世界であんなせ、ね、世界の、ね、バンドから。まだでもまだ僕はもう全然、あの、やっぱドカーンと行きたいですね。<笑>一つのことをドカーンと行きたいです<笑>。でも、ある意味パラパラ漫画はその、一つなんじゃないんですか そうですね。まだ、誰も他でやってる人がなかなかいないんで。うん、や, やろうとあんまり思わないですよ ね, <笑>ね。そうですよね。大変だから。あれはちょっとしんどいですね。皆さんもみんな、はい。うん、まあ、いろんなことをやって、はい。だって、手書きですもんね。そうです。今日実はパラパラ漫画持ってきたんですよ。あ、持ってきたしそう。そのミュージの公認させてくれた振り子っていうパラパラ漫画持ってきて。はいはい、はいはい。そうですね。今日皆さんにちょっと、これですね。うわー。 これが全部ですね。なぜか、小学館の封筒に入ってるんですね。<笑>あ、ほんとだ。全部小学館の封筒に。なんで出ロ。あ、小学館で本出したんですよ、振り子の。<笑>はい。なので小学館の本に入ってますね。え、これ生原稿ってことですか生原稿です。あ、このサイズ感だったんだ。 これでちょっと今ちょっと見せますかはいはいはいパラパラとカメラの見で、はい、うわしんどこれを書いていくわけだもんなそうですえタイトルのとこだけでこれですもんねそうですねこれで大体、えー、10秒ですねそれ10秒に大体<笑>、はい、いい何日ぐらい ええー、1日でも30枚ぐらいは書いてます。え、でも。2日ですね2分。2日ぐらい。え、じゃあちょっと待っ て, て、そ、それ僕思ったんですけど、はい。先に映像の全体的な流れとか出来上がってないと書けなくないですか先に絵コンって書いてないんですか、うん、じゃあこれ。一応僕は展開だけ書いて、なんとなく大雑把に描、なんとなく始めちゃいます。 あ、そうなんだ。尺、はい、尺とか合わせるの大変そう。これはすごい。生原稿がすごいですね。いいなぁ。いや、これ、これはすごいよお。え、すごい。これ生じゃん。すごいよ、これ。すごいな。震えるわ。てか。これ生原稿一枚ずつヤフオクに出してきたいいいらどうで聞いてます。今、聞いてますかもう、ダメですよ。<笑>いや、すごいな、はい、これ。すごいですね。 でこれ、これでちょっと、て古典じゃないけど、展覧会とかできちゃ う, う。あ、展覧会やってますね。やってまね、はい。吉本とか勝手にやってます。そう。そうそう。そうなあなんか、はい、その話だけ聞くと、鉄拳さんに一銭も入ってこなそうだのうな。<笑>いや、ちゃんと入ってきてます。そ<笑>、はいそこは大事ですね。<笑>なるほど。すごい。<笑>順番分からなくなったとか言うならやめてくださいす、ね。<笑>す。すごい量だもんな。え、あの、結局、合計何枚使ってるわけですかあの、 振り子だ。振り子で1500枚ですね。1500枚。いや、それは真似したくて も, できてもね。日数は2ヶ月ですね。うわぁ。はい。出てこないわ。出てこないわ。こもる、こもるわけですうわ、すごいですね、それ。しかも、割と存在な、こう。うガタガタあれで、ガサガサと持ってってる。存在だな<笑>これ、あれですよ。初めて、 ナムコさんで仕事をもらった時の、遊び入ってるっていう。は, はいはいはい。なんかこの、そういうね、結、は、果、い、ー作ってました、はい。はい、その時の、なんかしお仕事ですねセセ。セットで撮ってりしいんですかね、はい、これ。懐かしいなすごい。い僕、だからこれを、これでナムコさんが公認してくれたから、あの、こう全部貼ってましたもん、テレビでも。ああ。 ここにアズベ入ってるって。はいちいち貼ってました、はい、ね。はい。すごい。ずっともう本当に嬉しかったんで、そうい う, う。宣伝、僕ができることはこれしかないと思ってやってました。すごい。<笑>だから、原田さんが死なないうちに、鉄拳さんは日々ビクビクしてたんですよ。もうビクビクしてて、もう本当に、<笑>あの、婚姻もらってからは、もう強気でしたね。ねはいで。僕、皆さん、覚えてるか分かんないですけど、 一応僕、鉄拳の大会のチャンピオンになってるんですよ。うんうん、あ、はいはいはい。知ってます、うん、今は無理ですよ、ね。そこ名前出さないですけど名前け。はいはいはい。はい。ここで。ね、これ。鉄拳泥。はい。本当だ。これ、渡した人の名前は何になってますかあの、つげさんかなあつげさん懐かしい。はい。はい。あの、つげさんと一緒にやってましたよ、僕も。はい。はい 僕ス、スリーまでは、本当に僕、めっちゃ強かったんですよ。はいはいはい。結構ね、されてましたもんね。あの、本当に練習したし。あ、そうですそうです。僕、だから対戦した時びっくりしましたもん。プラティックスモードで、えー、あの、すごくこういう技やりたいなって、もっともっとものはもう10年今後でも全部練習して、はいはいはい、前の友達とかでも全然僕、負けなかったですね。はいはいはいはい。ただ、鉄拳4になってから、前の、 前に、なんか強い人たちがどんどん現れて、はいはい、あの、ゲームセンターで僕遊んでたんですよ。そしたら急に乱入してきて、はい、それで、あの、ボロクソにいられて、はいはい、あの、ゲームセンター行くのやめました。判断が早い全身、全身にショックを受けたんですね。はい。戻られちゃった、ね、ここからもプレイステーションで家ずっとやってます。なるほど。これゲームセンター怖いところだと。怖いんだって乱入してくるんですもん。 <笑>だって100円入れて、100円入れてですよ。僕はエンディングまでいけるぐらい自信あるんですよ。はい、100円って最後までプレイしたいんですけど、乱入してきたらそこで終わっちゃうじゃないですか。そうですね。すぐ負けたら100円終わりですからね。終わりですから。はい。それは嫌だから、おうちでプレイステーションで鉄拳やるぞってなって。いや、すごい、うん。普通ならその、そんな消去法の人生歩んでたら先細りしていきそうだけど、そうなってないところがやっぱりすごいですよね。 多分逃げた先にもちゃんんと光があるんでしょうねだからあのー、<笑>いい教訓ですよねこれは 人, 人によると思いますけど、はい、逃げるっていうのが、はい、こんなにいろんな光明を見出すこうきっかけになる場合もあるわけだからありますあります無理せず逃げた方がいいこともたくさんありますよねありますだって昔だったらゲームやってるだけでも来られてましたよね来られてました プロスポーツができるぐらいになったんだから、そうですね。すごいですよね。すごいです、すごいです。そうなんですよ。YouTube でやってることだって、昔だったら怒られるけど、今はだって YouTuber だっているし。え、確かに YouTuber に子供を育て上げようとしてるかのような親御さんもいらっしゃいますからね。いますよ。ま、え、あ、ー、それが、りたい職業でしょうそうですね、うん。だからそれが将来どうなるかわかんないんですけど、いや、この、鉄拳、これ、鉄拳法ですよね。 鉄拳4の後から、芸人でも、鉄拳の強い奴がどんどん現れてるんですよ。あ、ちなみに芸人さんで結構その当時、まあ今じゃ、現役じゃなくてもいいですけど、この人強かったとか、この人強いんですよみたいな人、ど、ど、どうなったの僕の後輩なんですけど、ええ、ノーモーションって言うんですよ。<笑>はい、もうよく存じ上げてるます。<笑>ノーモーションの、はい、よく存じ上げております、はい。ノーモーションがま、あ、ま、の、その時はまだコンビ組んでなかったんですけど、ええ、別の別のコンビだったんですけど、<笑> まあ、小鉄ってのと矢野くんっていうのがいたんですけど、二、はいはい、人ともゲームが得意 で, そうですよ、ね、格闘ゲームが特に得意 で, で。マルチにいろんな格闘ゲームをされる、珍しい。そうなんですよ。で、小鉄ってやつが仲良くなって、はい、あの、僕と一緒に遊ぶようになったんですけど、はいはい、鉄拳をやってるって聞いて、はい、やってみたらめちゃくちゃ強かったんですよ。はい、<笑><笑><笑>ボッコボコですね。ボッコボコですね。ボッコボコで逆に教えてもらうって感じで、で、小鉄も今でも本当に遊んでるんですけど、もうモノマネで、 あの、鉄拳のモノマネやってるしそです、ね。ストリートファイターのモノマネとかで。はい、ストリートファイターのモノマネ。のモノマネ、えー、そっくり。そうそっくり。もう有名になっちゃって。今日来てたりしないんですか ね, ですね。今日呼んでいいんだったらいいですよ。僕そこに待たしてるんで。<笑>ま<な><笑>はい、外に待たしてるんだ。こんな寒い日に。こんな寒い日に渡すってるんだ。いい一瞬映ってもらえませんえ、いいんですか全然いいです。来てるだったです。こ大丈夫だぞ。いいですかまさかまさかの。 まま、僕のね、まま、本当に後輩で、はい、とても仲良くしてる、こてっていう、まま、もう、うん、ストリートファイターとかね、ねとか。そうだね。最近、すごいいろんなとこから仕事が流れ込んでうありがたいことにですね。ねもう、完全、格ゲーマー芸人みたいな状態です、ね。なんかちょっとこの、なんかその、今、外出れないから、結構その、オンラインのゲームとかが、増えたじゃないですか、大会とかも。はいはいはい、だから、それが、逆に僕ら的には、家でゲームしてたのが、 出てくれませだからその本当に「ストリートファイター5」うん「鉄拳」「バーチャファイター」 KOF とかそうですね、まあとから僕らがゲームセンターでやった頃のやつは全部いじってるので、はいはいはい、しかも結構な知識量なんだよなそだから本当現役でやってないと無理なぐらいそ う, もう そ, れそれにびっくりしちゃって理解してますもんね、はい、名前名前で何僕先輩なんですけどその劇団に入った時、はい、後から入ってきたんですよはい後から入ってきたんですよ、はいはい、その時は何で入ってたのいたで ええ、あ、鉄拳がいるって思ってホ<笑>本当に何とか候補があってでその時に僕が普通に好きな芸人さんのところに行こうと思ったら鉄拳さんがいらっしゃったんでなるほどですよ、えー、で, でもあんまり忙しくて、えー、ちょうど大山田と全然会わなくて、えー、でたまたま会った時に「はめまして」った時に帰り道に帰ってたら電車一緒であ一緒だみたいな家近くてたまたまで お前名前うんだっつって「あっこてって言います」っ、は、て、いはい「お前も鉄が つ, つくのか」<笑>「なるほど」「仲間だな」っていう<笑>謎の<笑>あはいっってああ鉄拳繋がってますねパーさん鉄拳さん僕最初にねオープニングロブいようと思ってたんですけどそ、うんうん、れてたでオンエアの日が3月12日土曜日の24時オンエアなんですよ、うんはい、1本目のねはい、うん でも非またいで3月13日なわけですよ。うん、ん今今まさに今なのか、はい、まあ、うん、んえっと、はい、ちょっと前なのか。はい、原田ダムが1周年です。3月13日もうすっごいいます。めっちゃ入入ろうと思ってたんですよ。実はねなん、まあ、やかんやー年ちょうど1年です。あのプレステンの父クタラギさんが来て以来ちょうど1年。 ど, どうですか原さん1年いやあのぶっちゃけまさかこんなにみんな聞き飽きただろうけどまさかこんなにコロナがこんなに長引くと思ってなかったそうですねコロナ長い本当はもっとゲストの呼び方とか呼ぶゲストもたくさん候補あったんですけど、うん、でゲストも「行きます行きます」って言ってた人も結構来れなくなった色々コロナ、うん、でもっと本当はなんか何人も呼んでやる回とかいろいろ考えたんですけど、うん、全部計画ができなくなった計画が くましたねそっううう、うん、来てててもらっっタイミング今回の周年記念スペシャルでですすかこの再生回数うちは全く重要です。あ そういう人たちが一応見始めたら最後まで 見, 見る乾燥率っていう方を目指してるのでああ再生回数逆に言うとすごいいっちゃうとちょっとでも変なこと言うともう大炎上しちゃうじゃないですかもうそうですねだから何も喋れなくなっちゃうの嫌なん で, で、ね、僕あんまり再生回数いってほしくないんですよです、ね、ううのんびりと、はい、やりたいですね